子どもたちが持つ赤に、あなたは何を感じますかその一粒の涙に耳を傾けてみると、本当は言えなかったこと、そして、本当は伝えたかったこと、それが、素敵な魔法の言葉だったかもしれない。